皆さんこんにちは、えー。フェリシモの幸せのチョコレート、チョコレートバイヤーミリです。今ですね。世の中はまあ大変ですね。まあ、いろんなことがコロナからずっと重なってきてえー、ショコラティエも大変です。まあ、この仕事を私25年やってるんですけど、今までもちろんこんなことはなかったですし、最大のピンチかもしれない。でもそれでもチョコは来る？ 一生懸命関係者のみ、えー、皆さんと一緒に、えー、世界のショコラテに、えー、アポイントメントを取ったりですね、Zoom でですね、いろいろ、えー、頑張ってます で, ですので、今年しの、えー、2023年の幸せのチョコレートのカタログを今、作っているんですけれども、絶 いいに見て欲しいもうこんな年はもうないはずですのでそれでもチョコは来ますので必ず見てくださいでもこのチョコレートカタログを手に入れるには、えー、先にご予約いただかないと手に、えー、見ることができませんのでもう作品とも言うべきこのスペシャルなチョコレートカタログを是非カタログ請求してくださいねお待ちしてます